は神奈川県厚木市より参りました東京農業大学よさこい総ラング大黒天で す, 大黒天です精いっぱい踊らさせていただきますのでお手拍子足拍子おふくろ拍子のほどよろしくお願いしま す, ししますそれでは参りますこれは ドラ焼きをめぐるものがその結末や理解はっ坂の乗って川を挟んだ栗村と島田村です。 激しさを増していく争いで追いつきた命の思いは精霊となり村人の目に触れることだ憂いをまとい儚く舞うそして悲しみは怒りで姿を変える ものたれじゃ さん降ってくるーよし外国人降り23秒だ見てくださったお客様に最高の笑顔でありがとうございましたありがとうございまし た, ました外国人撤収